えー、まず1問目名前は忽那和音ですえっ、ー、と2誕生日は9月26日です3年齢はだいたいあ若いね」って言われるような年齢です4血液型は何えっと O 型です